かぐや役がおいで藤原千佳役の小原好美です藤原優役鈴木亮太です<笑>よかった今日小原になってたちゃんとこの番組は<笑>テレビアニメかぐや様まを告らせたいの最新情報をお届けすると と, ともに番組オリジナルの企画もお届けするラジオ番組となっておりますはいー部屋、はい、さんは髪型変えないんですか私は伸ばしていくお伸ばしていく、えー、ロングヘアにしたいなんで、はい <笑>気分なんだけど、あのデビュー当時、2010、めっちゃ長かったよね。6年とか腰ぐらいまであったのよ。前髪もなかったよね。うん、万年だったからね。<笑>そうそれぐらいにしようかなって。えー、なんだなんだこ<笑> んうず違うなんか今日うずっとテケテケテケテケしゃべってるから<笑><笑>テケテケテケテケ言ってるからなんかもう入ってこないのにきょう今日なんかさっきからテケテケテケテケだテテテテテテテテテテテテテテテからかテテテなテテだテテテテテテテテってテテから。テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ 多分ねデビュー早々のタイミングで青あおちゃんとはそれこそかぐやでしか会ってないからああああ鈴木くんとの方が早いんだよ、会ったあっ、そうなの、うんうん、お互いなんか大きい作品のなんかモブでいるんか。あれが小原好みたいな。 鈴木亮太さんっておいくつなんだろうとて思ってその場でしろう。るめっちゃ年下やそこ<笑><笑>その場で調べるな恥ずかしい<笑>ねえでもわかる鈴木くんってすごいさなんか最初からずっと落ち着いてるからそうそうそうそうそう。とおじさん<笑>違うんだよ、ね、なんかねあのもうあの存在自体が落ち着いてるから<笑>、うん、新人っぽくないんだよあどっしりしてるでももっと今よりなんかもっとなんていうんだろう ういういしい感じの時見たことある。<笑>それはもうだから初期の初期じゃない。<笑>まだね。鈴木亮太になってない時。<笑>なかったのじゃ。あいつは鈴木亮太じゃなかった。もしかして。<笑>うん、まあまあまあね高校ね上がりたてとか、ねうん。そうだよね。うんそんな時期もありましたけどね。ありま